のどうみです。というわけで今日はめちゃめちゃ聞かれる質問。トライアルと BMX 違いは何っていうことについて話していきたいなと思います。この質問はもうチャリンクを始めたい。特にまあアクション系の自転車に乗りたいって人は結構最初に引っかかるポイントでめちゃめちゃ質問でいただくんですけど、ややこしいですよね、この話。 なので、えっと、この競技の違いについて知ってる人はもうこの動画はすっ飛ばしてください。今回はこの自転車を始めたい人に向けてちょっとお話したいなと思います。トライアルと BMX、まあ一見ね、障害物登ってアクション決めて、なんか本当に同じように見えるんですけど、実はまあカルチャーの違いであったり、まあ自転車の違いであったり、あんまり明確にルール化はされてないんですけど、まあ僕なりに 今までやってきた中で感じる違いとかについて話したいなと思います。で、まず、そもそもにトライアルも実は2種類あって、バイクトライアルとストリートトライアル。これが今あると思うんですけど、まずこの違いについて話したいと思います。まずバイクトライアル。これが、えー、トライアルって競技の一番ルーツです。 で、これも実は自転車がルーツではなくて、もともとオートバイがルーツみたいですね。で、オートバイで自然地形を走る、まあ、元トライアルがあって、そこから、えー、自転車も同じように、えー、バイクトライアルっていう形で、自然地形の中を自転車で足をつかずに走破していくみたいな、ところから始まりました。で、これは今、競技になって、UCI っていう自転車の協会でも、 オフィシャルな種目として今世界大会が行われてます。これがバイクトライアルです。ストリートトライアル。これは、えここ10年、15年ぐらいにできた競技で、まあ、競技というよりはカルチャーなんですけど、もともと終わった自然地形のバイクトライアルを、え街中でやり出したっていうのが一つストリートトライアルのカルチャーになってます。これを作ったのは、まあ、 一応ダニー・マカスキルっていう皆さんご存知あのレッドブルのやばいライダーがいるんですけど彼が最初にまあそのストリートトライアル専用バイクみたいなのをえまあ元々バイクトライアルのバイクを改造して<笑>作り出してでそれを後押しする形でインスパイアドバイクっていうブランドが本当にストリートトライアル専用の24インチの区画のえチャリンクを作ったと これがちょうど10年前、十何年前ぐらいです。で、そこからは、えー、っと、どんどんどんどんカルチャー自体は伸びてきて、ちょっとまあ、正確な数字わからないですけど、おそらく競技バイクトライアル、バイクトライアルと同じぐらい、今、ストリートの方も増えてきてると思います。じゃあ、これの、えー、見分け方は何がって言われると難しいところで、その自然地形で乗ってた人が、 えー、ストリート、街中で乗ると、それはもうストリートトライアルなんじゃないか、みたいな捉え方もあって、それも間違いではないんですけど、一つ、えー、今明確な区切りとしては、自転車の違いですね。自転車が、えー、サドル付きのストリートしようか、サドルなしの競技しようか。これが、まあ一つの見分け方というか、えー、違いになっていて、 競技用のバイクトライアルの方は、本当に軽量化軽量化で、もういらない部品を削ぎ落として、サドルもないし、変速もないし、で、カーボンを使って、ハンドルもカーボン、フレームもカーボンみたいな、より軽く軽く、より高く飛んで、えより体に負担がかからないみたいな、ところが一つ自転車の特徴なんですけど、ストリートに関しては、えサドルがついていたり、 例えば何でしょうあの、あえて重たいけどディスクブレーキを使っていたり、で、ハンドルポジションもより体に近い。回転系のトリックしやすかったり、バースピンがしやすかったり、ステムが短かったり、そういう BMX みたいな、えー、回転技を入れやすいようなバイクになってます。これが、えー、ストリートトライアルとバイクトライアルの違いです。 で一番勘違いされるのがこのストリートトリーライアルと BMX この違いはないやって話なんですけど BMX もね実は競技のことを話すと4種類ぐらいあってあのそれはそれでまたもう一本動画できちゃうぐらい複雑な話なんですけど今回は特にそのトライアルとストリートトライアルと混同されやすい、まあ、フリースタイルの BMX について説明します。 フリースタイルの BMX は、ま、大きくパークとストリートっていうのがあって、え、ジャンプ台があるようなスケートパークって呼ばれるところでトリックを決める BMX フリースタイルと、あとはもう本当に街中。で、え、階段とか手すりとかを使って BMX を乗る、ま、ストリートっていう2種類が BMX の中にあるんですけど、このストリートの BMX とストリートトライアルの違い、 これが結構やっぱりなんやねんって話だと思うんですけどこの一番の違いは自転車の違いです正直えー、っと目的とかはあんまり変わらないですね結局ストリートのセクションの中で、えー、自分を表現するってところは変わらないのでどちらかというと単純に自転車が違います自転車について話すと BMX は、えー、20インチが基本ですねタイヤがちっちゃい で、かつ、ブレーキが、えついてない。もしくは、ついててもほとんど使わないっていうのが、え特徴です。なので、比較的、自転車をこいでスピードをつけて、流れの中でトリックを決めていくことが多いです。一方、ストリートトライアルは、今のところ主流が24インチ。で、少し大きい。まあ、もちろん、20インチだったり26インチもあるんですけど、主流は、えぇ、ま、9割ぐらいは24インチです。 で、かつ、ブレーキが前後しっかりついてます。で、このブレーキがついてるところが一つ大きなところで、えー、違いで。我々は、えー、結構流れの中でトリックをするんですけど、ストップゴーがめっちゃ多いですね。ジャンプして、後ろタイヤでブレーキで止まって、そっからもう一回飛ぶとか。逆に止まってるところから、何でしょうもう。 バックしてとか。なんか、本当に意味のわからない動きをゼロからいきなりするのが、ストリートトライアルです。なので結構、スケパーとかで乗ってても、突拍子もない動きをするんで、周りの人は結構、なる怖いかなと思います。でもまあ、そこが一つの特徴で、ブレーキがしっかり効くからこそ、え全然違う方向に飛べたりとか、 体重を預けて逆に後ろに飛んだりとかっていうのができるっていうのが BMX にはない要素かなと思います。なので BMX かストリートトライアルどっちを買えばいいですかみたいな質問が結構来るんですけど最終的には本当に自分の好みで単純に BMX のプロライダーの映像とストリートトライアルのプロライダーの映像を見比べてどっちがかっこいいと思うかどっちがやりたいか思うかで どっちか決めればいいと思います。もちろん、両方やってもいいと思うんで、そこら辺は、あの、自分の財布とも相談しながら、考えてもらえればなと思います。ちなみに、値段で言うと、BMX のエントリーモデルがだいたい5万円ぐらい。で、ストリートトライアルに関しては、6万円ぐらいかな。6、7万円ぐらいです。まあちょっと高めなんですけど、やっぱりブレーキとか、 単純に車体が大きかったりとか、まあそういう違いはあるんですけど、だいたいどこも、どっちも価格帯は一緒ぐらいです。で、じゃあその自転車がどこで買えねん、買えんねんっていう話については、えー、次の動画で話したいなと思うので、まずはこのバイクトライアル、ストリートトライアル、そして BMX、この3つの違いを、えー、理解してもらった上で、 自分がかっこいいと思う競技をやってもらえればなと思います。自転車競技って今どんどん細分化されてきてて種類も多くなって自転車も多くなってめちゃめちゃわかりづらいと思うんですよね。初めてやる人にとっては。なのでもし何か他にわからんことがあればコメント欄で聞いてもらえればまたこうやって皆さんにお話しするのでぜひ気軽にコメントで聞いてください。 で、もし、えす、ー、でに競技やられてる方で、そういうコメントを見つけるときは、ぜひ、僕が答えてもいいし、僕以外が答えてもいいので、皆さん助けてあげてください。まあこういう感じで、どんどんその、新しい人が、すんなりこの競技に入っていけるような、動線ができればいいなと思います。では、次の動画では、具体的に自転車をどこで買って、どういうふうに始めればいいか、みたいな、ところを話したいなと思います。 では次の動画で会いましょうほな